ました。はい、もう一回い。いかがですか。楽しかったですか。は, はい、とても楽しかったですね。ありがとうございしました。いや、ないすごいですね。でありがとうございます。もういろいろとまた盛り上げていただきたいなと思います。はい、これからここは MC で仕切っていただきます。はい、そうですね。あと想定なんかの。はい。グッさんもなんかフラフラフラフラその辺にいたんでちょっとはい。一緒にね。はい、じゃ一緒に一緒にみんなで踊りながら喋りながら掛け、はいね、声しながら、はい、ということでよろしくお願いします。 じゃという音楽曲でございますのでみんな一緒に盛り上がっていきましょうよろしくお願いしますはいそれでは「えー、ウィンターよさこい」最後のお総踊りということであの踊り子さんってちょっと空いてるとこにバーッと入ってもらっていいんでそちらのあステージはダメだ、ね 下はいいと思う空いてる所にうう前…前…もうカイドーちゃんと画家に入ってもらっていいてあ脇の通路だってはい、ごめんごめん脇の通路だってここは踊っていいそうです上は2階 二回もダメ。二回もちょっとごめんなさいご遠慮いただきたく存じますので踊りたい方は両脇でよろしくお願いいたします。ー、は、部、い、両脇でよろしくお願いいたします。そちらしっかり踊ってください。さあそれでは一体寄せ会最後の締めとなります。みんなで踊りましょう。総踊りでございます。曲名はグッさん。ランブを行きます。はいランブ行きましょう。それでは踊り子さんたち。かわい。 さあ「ふの鉄道」はいはいさいえさし「ふじわ、うん」「ふん」ま「霊しすはお国自慢の祭り祭りだふ、はい、さとを それでは、り女さんたち、お客様にありがとうございました。ありがとうございました。さ あ, あ皆さん、本当にありがとうございました。大きな拍手をお願いいたしますいや。毎年楽しくね、させていただいておりますけれども、